急性白血病を罹患された岡村孝子さんが作られた素晴らしい曲を歌わせていただきます。夢を諦めないで C。 「それぞれの道を歩いてゆく」「あなたの夢をあきらめないで」熱く 負けないように悔やまぬようにあなたらしく輝いてね なく、残る、痛みは… 「きっと瞳が好きだわ」「あなたが選ぶすべてのものを」「遠くにいて信じて」